みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。えー、ちょっと気は早いんですが、12月の冬巡業のお知らせをさせていただこうかなと思います。12月にまた冬巡業と称して各地を回りますので、ぜひよろしくお願いします。というそんなお知らせ。8月の夏巡業に関しては、 仙台からスタートして、宇都宮、柏、新宿で、最後は札幌という感じで、僕が住んでいる神奈川よりも北のほうにガガガガッと回っていきましたが、12月の冬は神奈川僕が住んでいる神奈川よりも西側に行こうかなと思っております。とりあえず、軽く今のところ仮のプランをお話しさせていただきますと、12月の2日からスタートをする予定です。これ、いろいろとこの仮のプランです。 12月の2日水曜日、まず兵庫県の神戸に行こうかと思っております。神戸。で、翌日の3日は四国に行きまして、香川県の高松に行こうかと思っております。で、4日目はまた本州に戻って、広島ですね。広島。で、5日目は、 福 岡, あ福岡とかは博多ですね。博多。ちょっと福岡と書いてしまいましたけれども、まあ、博多市。で、最後の6日日曜日は、福岡からビュンと飛行機に乗りまして、沖縄に行こうかなと思っております。<笑>こんな感じのプランをちょっと今のところ考えているんですが、それぞれおしゃりにお住まいの方、ぜひ遊びに来ていただけますと、これ、幸いですということです。 まあ、ざっくり新幹線の移動とか、飛行機の移動とか考えて、<音楽>まあ、こんな感じのスケジュールなら大丈夫じゃないかなという暫定スケジュールなんですが、たぶんこれでほぼ確定という感じだと思います。まあ、ちょっとこの少しずれることはあるかもしれないですけれども、まあ、神戸といっても、ね、その三宮というんですか、その三宮だったりとか、あと沖縄といってもまあ那覇ではなくて、沖縄市だったりとかするかもしれないんですけれども、その辺の若干の変更はあるかもわからないんですが、 えー、大体これで確定だと思っていただければ幸いでございます。ここからここまではわりと新幹線でなんとかなるなっていうことに気づいたんですよ。まあ、その神奈川からスタートして、横浜からその神戸にビュンと新幹線で行くと。でこの神戸はまあ新幹線ですごく行きやすいので OK で。高松も1回岡山まで新幹線で行って、そこからその電車に乗っていけばわりと行きやすい。それで、高松からまたその本州に戻って、 で、新幹線に乗れば、広島も割と行きやすい。それで、福岡え、広島と博多も新幹線でヒ、ね、ュンと行けるから、これも割と OK。それで、最終的にこの飛行機で特にその災害とかに見舞われることなく、順当に飛べれば、まあ、沖縄も行けるなという感じで、まあ、こんな5日間を組んでみました。ちょっとね、こんな西側で弾丸ツアーするのも、多分、向こう1年、2年、3年ではないことだと思いますので。 本当にお着の方、ぜひ遊びに来ていただければ嬉しいなという感じでございます。それぞれのスタジオとか、まあね、どこら辺にするのかとか、うんとそういったところはまだ僕がまだ調べきりでないので、何月何日、何時からどこどこのスタジオ、何スタジオとは言えないんですけれども、まあ、こんな感じのプランニングをやっておりますので、お着にお住まいの方、もし来れそうな方はぜひ。 ホームページとかブログとかをチェックしていただいて、当日遊びに来ていただけますと、これは幸いでございますということです。それで、まあえーとまあ、毎度のお願いですけれども、ツイッターのこういうアカウントがありますので、よかったらそちらもフォローしていただけると、何かと情報の漏れがないかなと思いますので、えー、すごく幸いでございます。そんな感じでしょうか。もしそれぞれお近くにお住まいの方がいらっしゃって、 あ, のあそこの辺 の, ステあの辺のスタジオとか、あの辺の支援施設とか、いいんじゃないのなんていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えていただけますと幸いです。なんかこの何を探しているか、どんなものを探しているかといいますと、まあ、できれば20畳、あわよくは30畳、40畳ぐらい の, その大きいライブスタジオができるようなスタジオがあるところがすごく望ましいです。で, できれば支援施設とかは、ね、すごく安くするので<笑>、えー、すごく助かります。 それで、まあ、大体3時間くらいの利用で1万円ちょっとくらいの予算で使えるところという感じですかね。で、もちろん音が出せて、まあ、そんな感じです。でできれば駅とか主要都市からあまり離れないほうがうれしいなという感じなんですけれども、まあ、そんな条件を目指すいい物件をご存知でしたら、皆様から情報提供を心よりお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ということです。それでは、軽く12月の冬巡業のお知らせでございました。これから着々と詳細がアップされていくと思いますが、 どの辺になるかお楽しみにしていただければという感じでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。はははははは。四国九州沖縄行っちゃうぜ。楽しみにしていくんろ。<笑>じゃあね。ははははははははは。